え皆さんこんこにち会津若松市から来ました元、はい、島といいます、えー、まずあのセミナーをお話しする前に、えー、リベルオフィスの開発に関わっている方あまたはあのリベルオフィスに関する活動をされている方に、えー、心から感謝の気持ちを表したいと思いますありがとうございます会津若松市もうリベルオフィス導入してから7年運用してます今日はその辺のお話の現状のところお話をさせていただこうと思います でえー、まず私ですけれども、えー、市役所の情報統計課というところで課長をしております、えー、1991年入庁して、えー、あごめんなさい1984年に入庁して1991年から、えー、市役所の情報課の仕事に関わっていま、えー、だ、えー、そういった仕事をしています 会津岡山市、福島県の西側の地域、会津地方という地域があるんですけど、も、そこから来ました、でまあ、特に歴史の観光関係の作業が非常にこう強くて、まあ、サムライシティなんてい う, ふうなブランドでいろいろとプロモーションやってたりもします。 産業的には、えー、ICT、IT 関連の今ベンチャー企業が非常にこう増えていて、えー、スマートシティですとかそういったあ産業なんかがあどんど ん, ど ん, どん、えー、活発になってきている状況がありますで、えーまあ、今日特にあのプッシュしておきたいのはあの日本酒が非常においしいところということで、えー、全国の信州鑑評会7連覇ということで福島県7連覇しました今、日本で一番お酒がおいしいところありがとうございます。 で特にあの福島県内の酒から多いんですけど、特に今回、えー、半数以上会津地域のお酒ですので、えー、ぜひ皆さん、おいしいお酒を飲んでいただきたいなとい う, ふうに思いますで、えー会津でえー。会津大学というのが平成5年に開学しまして、この大学がコンピューターサイエンスの専門大学ということで。 今、今、スマートシティ関係、いろいろと産学間連携でやっている中で、この大学との連携というのは非常に強くなってきています、特に今、特徴的な部分としては、私たち情報統計科の情報系のスタッフ、9人いるんですけど、全員、愛知大学の研究施設の中で今、仕事をしています、市役所の庁舎の中に情報系の職員が誰もいないと。 もう大学のの研究施設の中でやっていいるととうふうなところもちょっと特徴的なところかなといいううふうに思いますで、まあ、これは市役所の庁舎なんですけど昭和12年にできて、まあ、ちょっとなかなか格好がいい庁舎です。で夜なんかこんなライトアップをして観光のポイントにもなったりしてるんですけどもで私たちがリブレオフィスを導入した当時本庁にまだいた頃はこの中庭のプレハブで仕事をしてました。 で、えー、市役所で何かすごい変わったことをやってるんですってねリベロフィーズオープンオフィスとかの時にこう視察に来られる方もあのここに通されるとすごい驚くんですよえー、ここで仕事してるんですかもうなんかこう驚かれるのを見るのがすごく楽しくてですね、えー、非常にこうインパクト感じてもらったとで今大学施設に来ましたのでやはりこう 施設に来られた方を案内するとえーと驚かれるんですけどプレハブほどのインパクトがないんですね。<笑>ええー、まあそれでは今日、えー、一応五つの項目で、えー、お話をさせていただきます。まあ導入の結果ちょっと簡単に、えー、お案内させていただいて、えー、今どんな状態かというところ。えー、あとはまあ腸内職員でいろいろとあサポートをしている状況。あとまあ。 市役所でやっぱり情報化に強い人っていうのがなかなか多くはないんですけど今その国の方もデジタルファーストということで様々な情報化を強く推し進めていく中で情報化に作応できる人を増やさなくちゃいけないその辺のところあとはまとめということでお話をしますまず導入の結果ですけれども2012年にリブレオフィスの全庁導入ということで 運用をしてますでそれ以前、2008年からその前のオープンオフィスも使ってましたので、リブレオフィス導入から7年、オープンオフィスを含めると11年ぐらいの運用ということになっています。今、全庁的に導入動いているのは合系のリブレオフィスが動いていて、まあ、今、言語対応とかで6系の検証しているような状況です。 で市の公式サイトの方で、まあ、導入の経過から、まあ、現状とかいろいろ移行時の課題だったりとい う, ふうな情報を継続して出していますので興味のある方はぜひ見ていただければというふうに思いますで導入当初、まあ、何を目的にこういったオープンソース系のオフィススイートでのかというところで、まあ、当時、ずっとお話ししていたのはまず費用が下がりますよねというところ、まあ、これはよく言われますよね。 であとおまあ町内で使う電子文書まあファイルのフォーマットこれを ODF にするということでまあ標準化をちょっと意識したいというところまあこれもよく言われるところだと思います。あと利用者の利便性向上これはあの市でえまあいろんな資料を電子ファイルで出すときに使う方要するに市民の方が。 できるだけ要するに有償ソフトを買わなくても使える状態ってい う, ふうにしたいよねというところで利用者の利便性向上というところでこれもあのよく実際で導入するときの理由にやめられるところが多いかなと思いますで4点目がちょっと藍染浜市直徴的なところというところで地元の産業の振興ということでこれは先ほども言いましたけれども愛知大学から派生するベンチャー企業が非常に市内増えてまして でそういうところとまあいろいろ業務的なやり取りをこう増やしていきたいなというふうに考えていた時期がずっとあったんですけれどもなかなか市役所の業務システムってやっぱり実績ベースなんでベンチャーさん実績がないところに業務が8でいないみたいな話ってずっとあったんですよねでそこでできるだけオープンソースのソフトウェアを使って技術力のあるところに仕事が出るようにしたいなというところでまあこういったところを意識した えー、事業として展開始めたっていうのがきっかけになりますじゃあ実際、えー、その目的はどの程度達成できたのっていうところだと思うんですけども、えー、まず費用の削減効果というところでは、えー、当時はですね、まあ、5年間で 1,500 万くらいは下がりますよっていうふうなことちょっと控えめですけども言ってました。 でまあこの辺の削減は実際にあのできています。後でちょっと具体的な数字もまあ参考値でちょっとあの紹介しようかなと思うんですけど、おこれは確実に、えー、効果は出ますで。あと文書のフォーマットの部分もおまあ内で作って町内で回す文書に関してはあの特に、えー、支障なく運用できています。で特に支障なくって言いますけど、実際の さっきの導入経過でこうバージョンアップの間隔が非常にこう空いてるってい う, ふうの気にされた方もいらっしゃると思うんですけど結構やっぱメジャーバージョンアップする時にこう文章の掲載額が崩れていくみたいなことってのはわりかしあるんですよね、まあ、なのでえまあ大きなバージョンアップする時に検証とかそういったのに少しこう時間がかかるので、えー、あんまりこう頻繁なバージョンアップができてないっていうところがちょっと運用上の課題といえば課題かなというところはあります。 あと利便性の向上ということではあのーまあ、実際にそのうちで公開している ODFA の文章を、まあ、頻繁に市民の方が使うケースってどのぐらいあるんだとそんなに多くはないんですけど、まあ、ただ、実際にその情報化計画を作るときの市民アンケートだったりとかあるいはそのベンチャー企業さんと色々こうやり取りするあの中ではあのまず市がどういう思いでそういう取り組みをしているのかということに関して指示してくださる市民の方はあの結構いらっしゃいます。 あとベンチャー企業さんも特にそのアイザー関から派生しているベンチャーさんっていうのはわりかしこう高度な研究開発みたいなところを主軸でやっているところなんかも多いんですけどあのいわゆるハードウェアの試算として Windows のパソコンっていうのを持ってないみたいなところもあるんですよねで役所関係の手続きだけのために Windows のパソコンを買わなきゃいけなかったんだけど。 であの市役所で ODF 使うっていうのって非常にこうありがたいなと思ったっていう感想をお聞かされたこともありましたので、まあ、あの少なからずそういうところはあの受け止めてくれるところもあるんだなというふうなことを思っております、で4点目が非常にこう効果として大きいところで、オープンソースソフトウェアの認知度、町内での認知度、非常に上がりました。 で、えー、これをきっかけに、えー、市の例えば公共施設予約システムなんかはオープンソースベースのシステムに今置き換わって、えー、運用もかなり長くやっていますで、えーまあ、そういった部分で、えー、オープンソースの、まあえー、ソフトウェアを導入して、まあ、一定程度、多少のカスタマイズかけられるような状況っていうので業務系のシステムを導入するケースがどんど ん, どんどん増えてきて 今は、えー、住民情報ですとか税の負荷計算をするような大きな総合行政システム自体も、まあ、これはオープンソースではないですけども、えー、業務系のシステムも、まあ、地元のベンチャー企業があ受注するというふうなところまで今来ていますでさらにあの、まあ、シビックテック今その地域課題を解決するために、えー、みんなが持っているテクノロジーに関するスキルをみたいなところでの活動いろんなのもありますけども、えー コードホーアイズといいううふうな活動をしている方々で特に、えー、これを中心で引っ張っている方に会津大学の客員教授で藤井さんという方がいらっしゃるんですけど彼が会津に来たきっかけもともと京都出身の方なんですけどもきっかけは、えー、市役所で、えー、リベロフィスを使っているということで、まあ、すごい取り組みしているところがあるんだなというのが会津、えー、マスに興味を持ったきっかけだったというふうには言われてました。 事業者さんとかといろいろやり取りするうちにこれは起業するようなら合図が一番面白いかもというところで、まあ、今に至っ て, るっているというなところもありますので結構、この今いろんなところで行われているシビックテックの活動なんていう部分にも、まあ、少なからずこのリブロフィスの運用という部分が影響しているというところはあるのかなというふうに思っております。 で活用の現状ということで、まあ、ちょっと数字の部分、えー、久々にちょっと集計を取ってみたんですけども今、市役所の中のネットワークっていうのがあのインターネットでやり取りできる層と LG1 というのはローカルガカバメントワイドエリアネットワークというんですけど要するに地方自治体だけを結んでいる専用のネットワークがあるんです、ね、でここで、まあ、い, いわゆる<咳>事務系のやり取りをする層とあとまあ住民情報とかを取り扱う機関業務系の層と3層に分けて。 運用してますこれ全国の治体全部そうですでそれぞれの層の間で直接的な通信のやり取りはできないというふうな使い方をしていますなので、まあ、パソコンとかもだいぶこの分離の作業に伴って台数とかも若干増えたり環境も変わってきていますで当然あの全部にリブレオフィスが入ってますがマイクロソフトのオフィス製品に関してはあー 一時期ですね、大体4分の1ぐらいまであの、まあ、調整してえ抑えた時期があったんですけども、まあ、大体あのそのぐらいになれば一定程度ま あ, あ 調整はできたかなとい う, ふうに思って、まあ、その後は特に希望があれば各課で予算を取って入れたいんだけどとい う, ふうな希望があれば、まあ、一定程度いいよということで入れてもらってた経過がありますで今、蓋を開けてみたら意外に各層バラバラですけども結構やっぱり併用しているところが増えてきてるなっていうのが正直なところですね。 でえー、実際、費用という部分で今、あの全体を集計した場合ワードかエ x c e ルが入っていれば一応、これは併用しているとい う, うなカウントでちょっと多めになっていますけども、えー、併用割合 56% ですからあリブレオフィス単体だけで業務しているのが、まあ、全体の 44% 弱で、えーまあ、606台くらいのパソコンにあるんですけども、まあ、これにじゃあオフィスを改めて入れようと思ったらいくらくらいかかるのかなってことの試算が。 まあ、これ今、オープン価格ですからあの正確じゃないですけど大体今このぐらいという規模感だけで見てもらえればあ今、改めて予算を組もうともと2500万ぐらい予算を組まないとオフィスに出られないということになりますので、まあ、経費の削減効果というふうに考えれば、まあ、この額がそのまま経費削減されている状況というふうに考えることができます。でこれだと単に予算ベーススで言ったらオフィの ライセンス入れた方が安いかななんていうふうにちょっとメモをしたんですけど、まあ、考えてみたらあのオフィスさんのほうが毎月毎月払わなくちゃいけないのであの1回ですみませんからね逆には全然安くなかったなというのはちょっとこれ書いた後今気がつきましたでオフィスのファイルの占有率といいますかどのぐらいの量があるのかというところでこれもそのネットワークの階層ごとにかなり差はあるんですけども 大体3分の1ぐらい ODF の文書があって残りマイクロソフトの製品が5割弱ぐらいですかねであとその他ということになってますで実際こう業務をしている中だともっと ODF の割合ってもう増えてるっていうふうなあの感覚はあったんですが実際あの ODF の文書を標準化する以前からの蓄積もありますので、まあ、まだこんなものなんだなというのが正直なところです。でちょっと細かくて見づらくて申し訳ないですけどもあのこれ市のファイルサーバーの中をちょっとこうどのぐらいこういうものが ODF の文書としてあるかっていうのを参考で出したんですけど多分見づらいと思うのでこれ人事評価っていう、まあ、職員を お勤務状況を評価するのをこういうふうなシートを職員に書かせて課長が評価をするってことをやるんですけど、これまあ全庁統一でやるんですけど、全部あの軽くのシートでやっていたりします。で、あとこれはあの幹部会議ですね、部長会議とかの案件、この案件を部長会議にあげたいたいなこれに関しては、あー。 拡張紙が出てないですけどこれも軽くのシートですね。であと行政評価、あこれはあの市で事業をやるときにそれぞれの各課の事務事業ということで、えー、状況こうですっていうふうなものを書いて提出するものこれも全長的にやっているものですけどもこれも基本的に軽くのシートということで大体、えー、いいその全長的に動いている文章はあ標準的に ODF ということでやっております。でさらにえー これは議会の答弁書ですね、議会の議員のさんから質問をもらうときに、えー、部長とか市長が答弁する、いわゆる口実のものを作るんですけど、それはあの、これはマニュアルなんですが、リブレオフィスのライターだけ使ってね、それ以外で書いちゃだめだよっていうふうなことが、まあ、マニュアルとして出ているというふうな状況にあります。で、えーまあ、最近バージョンアップの告知を、これ、全長掲示板の方で上げて、えー 今あの下限対応をこれからしますよっていうふうなことをアナウンスしています。で今 6.2.3 の動作検証中ということで、まあ、どうしても言語を早く対応してっていうところは個別のアップデートを今あの対応はしてますけれども全長一律はまこれからということで今検証中です。で先ほども言いましたけども若干その定裁ずれるっていうのが確認されているので、まあ全長的に使うテンプレートはこちらで一括で直しちゃって新しい。 バージョンになったらテンプレートこれに置き換えて使ってねっていう風なやり方をしますで、えー、使っていて、えー、すごくこうおすすめと言いますか非常に使いやすいなっていうふうに思ってるのがドローなんですねあのわ、ー、りかし、えー、例えば、えー、保育所とか幼稚園とかであの保護者向けのチラシ作ったりみたいなあのすごく多いんですけどわりかしのライターで作るとき結構苦労されてる方多いんですよね で、えー、ドロー、これすごく使いやすいですよと、DTP みたいな紙でペタペタと貼っていくる感覚でレアっできたりするので、えー、そういったものをお勧すすめしてたりしますで。職員による総合支援というのは、まあ、例えば今の言語対応の例でいうと、えー、うちの方でこれからのバージョンアップの予定はこういう予定ですよ、えー、ちょっと検証があるので今すぐ上がありませんというふうなことをアナウンスすると、えーまあ、すぐに町内職員が、 えー、実はこれ町内職員ってあのスタッフでいる目黒区なんですけど一時的にこういうふうなあのやり方で、えー、対応できるよっていうのをすかさずフォローしてくれたりしますでそのフォローで、えー、不具合がやっぱり出てきたりするんですねでこれは、えー、差し込み印刷で先ほどのあのー 職員 の, フォローあの暫定対応だとやっぱり、えー、言語の表示が戻っちゃうというふうな場合はあのちょっと裏技的に一部をこう文字列みたいにこうしとくと大丈夫だよみたいなこれはあの別なかの職員があ実際やってみたらこんなだったんでこういう対応すると大丈夫みたいなそういうのがまあ次々とこうフォローとして上がってくるなんていうのが今調整で起こっている状況ですで、まあ、これはあの常設のこういうサ ポ, サポート掲示板っていうのを置いているので まあ、大体うちでフォローしなくてもうそういうのをこう対応できている職員がつどつどフォローするとい う, ふうな状況で今運用しているというふうな状況があります。で人材の育成の部分なんですけどもこれ結局、フォローする人も含めて一定程度やっぱりこう情報系のスキルを持っている人と持っていない人の差は大きいんですね。で特にそのオフィス製品で 例えば不具合が出たりする部分への体制とか、あとはまあいろんなこう使い方だったり、そういった部分の情報が足りないっていうふうなところをよくあの言われるんですけども、あの意外にそういうふうなこうクレームを上げてくる職員っていうのは、あのスキル的には大体中級の人なんですよね、使い方とかそういったものっていうのを、あのやっぱり他からの情報でなんとかこなすっていう、その人は。 やっぱりその情報量の差で、えー、やっぱり 商, 品系商用製品の方を、まあ、支持するのが多いというところがあります。で逆にあの、すごいこう、初級の人なんかは、とにかくツールを使うのがいっぱいいっぱいですからね、あのそういう、もう製品は何でもいいという状況もありますし、逆にもっとスキルが高い人は自力でなんとかできるというところもあるので、えー、こういう情報系に対応できる職員をやっぱり増やしていかなくちゃいけないということで、今、町内的には、あの、 情報処理技術者の試験なんかをうまく活用しながら全体の底上げということで人材登録簿みたいなものを作っていたりしますでさらに町内でまあ、所属横断して業務がであのそういった情報系の活動に関われるような検討チームというふうにものを作っておりまして今、5、ま、つありますけども まあ、これ町内の浄化推進部の体制あの CIO という一応副市長が視野にあるんですけどもそこの直下に職員の検討チームというのが置いていますで、これはあの職員の担当業務関係なく、まあ、いろんな情報系の活動に参加できるというふうな要因なんですけどもこういったことをこう広げていくことで先ほどのような職員間のサポートみたいなところのカルチャーが育ちやすい状況が作れているのかなというふうに思っておりまますで最後まとめになります。 で組織導入のポイントということで、これは以前あのこういうふうに言ってたものです、まあ、強制的にあの切り替えって言っても難しいので、まあ、段階的にやりましょうよということと、あと基本的にやっぱり ODF を軸で使いましょうとで、部分部分でやるよりも、もう全長律列入れちゃうという方うがいいですよというところと、まあ、初期はできるだけ丁寧にとい う, ふうなことを言っておりましたで、実際にその後継続していくためにどうしたらいいのというところがやっぱりあります。 でこれ実際やってみての状況はやっぱり現場の状況に合わせていろオフィスでできることできないことありますのでその辺はもう柔軟に対応していく必要はありますよねというところとあとはやっぱりあの実際、どこでもそうだと思うんですけど人事異動とかで担当者が変わってしまうということがよく起きます、私みたいにずっとここにいるというのはなかなか珍しいところですのでやっぱりその担当者の熱意だけでは続かないと。 やっぱその熱量を組織的にこう維持するとい う, うな仕組みがいるんじゃないかなというところがありますので、このような工夫はやっぱ必要だろうなといい う, うに思いますであとはとにかくや っ, ぱりあのやってみましょうよというところで、まあ、やりながらああいろいろと考えていくというところが結局、職員のスキルアップにもなるとい う, ふうのが、まあ、正直やってみての感想になりますので、まあ、最近あの、自治体での導入というのはそうそうあのニュースになってはきませんけども。 あの使っているところはやっぱそれなりに、えー、継続してやっているところもあると思いますので、えー、利用されるところが増えていくことを期待したいなというふうに、えー、思います私のこれは以上です。